千葉県女性村ハッピーサイエンスユニバーシティで活動しております HSU 山田イと申します今年のテーマは九十九リの世界観をどうぞお楽しみください大好きな皆様の大好きな笑顔のために全力で届けます 長く長く絶やさぬ願いが未来をつくる神に与えられし創造の力九十クリエーション 裏に。 a g c u 龍馬隊の